おっす。眠い終わりだよー。あったかくなってきてさ。外が気持ちいいよねー。今日は何して遊ぼっかなー？おはあしんど。このペースだと月内の納品間に合わないよ。僕3日家に帰ってないです。こんにちは。終わりだよー。